8月にですね、タリバンがアフガニスタン全土を制圧しまして、まあ、そこからの人道危機っていうのが急速に悪化してきております。支援物資の配布もそうなんですけども、それだけではなくて人材育成ということで、教員研修ですとか、農村部でのこのコミュニティによる学校の運営、で助産婦それから看護師の育成、まあ、こういったことも行ってきております。 まあ、JPF はあの海外のみならずですね国内の支援もあの展開していますこういった豪雨災害に対しても加盟団体は迅速に出動しておりまして例えばあの医療それから住居支援取り残されてしまう脆弱層の方々への支援まあこういったのを行ってきております JPF は NGO 経済界政府がですね対等なパートナーシップのもとに共同する仕組み なんですね、特徴としましては緊急準備金というあのプールファンドっていうのを準備して災害が起きた時危機が起きた時に迅速な出動ができるこういった仕組みによって一つの団体が個々ではなし得ないことっていうものを仕組みによって可能にするっ、え、て、ー、いうことがま私たちが求めている付加価値であるというふうに思っています。